っていうのがあるんだ。 初めて民宿というところに泊まろうと思って予約をしたんですよね急にここだね きましたで今回のお部屋はこんな感じです。 いただきます。うんお刺身が美味しいエビいやすごいよねこれで貸し切り風呂もついて7000円だよ民宿ってコスパがいいんだなっていうことに今更ながら気が付きました ほんとサクッと泊まりたい一人旅なんかにはちょうどいいねなんだろうこういう素朴な普通の普通の和室でいいから寝床が確保できてそれでいて地元の素材を使った料理がこんなたんまり出てきてもう素晴らしい豚肉とつみれあとホタテ ホタテをなめるなよ。 みんなで待ってくい。 フローから一してるね。そうです楽し<笑>